皆さん、こんにちは。今日は新型ノアの 10.5 インチのディスプレイオーディオ。まあ、こちらを使って、今回は Apple CarPlay と HDMI の機能について見ていこうと思います。今このように CarPlay 使っているんですが、非常に綺麗に鮮明です。 有機 EL が使われてるかなのかなと思うんですけど、非常に綺麗にくっきりと映ってくれるのがよく見ておかりかと思います。このように、これは Apple CarPlay になってますんで、このように YouTube とか見れないんですけれども、私の動画を見ていただくと、AI ボックス、もしくはカーブリッジというものを使うと YouTube も見れたりします。通常は、通常の Apple CarPlay に関しては、 それれは見れなないいようになっていますでこのような形でカープレイが使えると。で、使い方は簡単で、ここのところに USB がありますので、ここのポート、USB つない で, で、携帯につなぐだけということで、非常に簡単です。それですぐに起動してくれます。こちらを今やってみようと思います。 今抜いたんですけど、もう一回入れます。そうしますと、勝手に接続中ということになってくれて、このようにすぐに立ち上がってくれるということになります。でまあ、このような形で、地図。で、ここは音楽関係とか、まあ、これは従来と表示としては変わらなくなっています。 なのでこちらは通常と機能に関しては通常のカープレイと機能は変わらないということになります。後ろのリア席モニターはカープレイが映るのかということなんですが、まあ、このように後ろに関しては従来通りカープレイはつながらないようになっています。まあ、これは AI ボックスでリアもつなげられるものがあるんですがそちらの方を別途購入しないと 見れなないいようになっていますで次にもう一つで、この状態だと YouTube が見れないと思うんですけど、まあ、AI ボックス買うのも非常に高いということで、一般的には HDMI を使われていて、それをミラーリングして見るということがあると思うんですが、そちらの方法について今度見ていきたいと思います。ここに HDMI の接続ポートがあるので、ここに HDMI のケーブルをつなぎます。で、ライトニング、これが必要になりますので、iPhone の場合ですと。でこれをこの携帯につなぐとで。ここは HDMI のケーブルがありますので、ここにつなぎます。で これもまた非常に音声認識、役に立つんで、紹介していきたいと思います。不要な機能なんじゃないのって言われる方もいると思うんですけど、こういった細かな機能にも実は対応しています。ます hey、Toyota. HDMI を接続して はい、このように素早く私もこの HDMI の接続の仕方わからないんですけれどもこのような形ですぐに接続ができるでこれはミラーリングなのでタッチパネルで操作はできませんちなみにカープレイになりますとカープレイの AI ボックスになりますとタッチパネルで操作することも可能になります、まあ、このような形で見れるようになりますでこれは HDMI なので リアもモニターしてくれるんで、この状態でしたら YouTube を見るということも可能になります。はい、私の動画で大変恐縮なんですが、このような形でくっきりときれいに鮮明に映し出すことが可能になっています。ちなみに後ろは、後ろもこのように大画面なんですが、 このような形で綺麗に鮮明に映し出してくれるので、お子さんがいる方ですと、YouTube を見たりすることも非常に簡単にできるようになっているということになりますので、こういった拡張機能も非常に簡単に素早く操作ができるというところが、やはりこの 10.5 インチの デディィスプレイオーディオー非常に良 い, い機能、利便性の高い機能を兼ね備えていると、まあ、いうことが、まあ、今回お分かりいただけたのではないかなと思います。と、はいうことで、今回はこちらのトヨタ新型ノアボクシーに搭載されております 10.5 インチのディスプレイオーディオの Apple CarPlay 及び HDMI の機能についてのご紹介をいたしました。